今日はコロナになりにくくなる攻略法を伝授するよ。ランクは最強の SS ランクからどん外のランク外まで用意したからね。この内容はすべて科学的根拠をベースにしてるけど、ランク分けに関しては私の意見も入ってたりするから。じゃあまず最高ランクからいくね。SS ランク、よごみを避ける。風邪気味の人に近づかない。ごく当たり前なことを言うわよ。断然した人に接触しなければウイルスは移らない。最高の攻略法は人に接触しないことね。例えばゲームで言えば、毒になりたくなかったらレベルを上げて、毒体を上げて、 にににスステーーータスを振るよりもももそそ敵に遭遇しななないいいいででってことと仕事で外に行かないといけない場合おすすめはリモートワーク例えば、ダンフォード大学の2年間にわたる生産性調査では、リモートワークで 13% も生産性が上がって、離職率は 50% も減るってことが分かってるの。パフォーマンスが上がるので、会社の経営者にも、労働者にもおすすめよ。目が届かないから、サボってないか心配と思うかもしれないけれど、どちらかといえば、働きすぎるんじゃないかを心配するべきね。そもそも、 会社に行ってみんなで働こうって考え方は残業時代から来てるんだよねあと通勤時間が長いほど人の幸福度は大きく下がることが分かってるんだよね A、ランク手を洗う。B ランク。顔を触らない。マスクをする。科学で一番推奨されている方法が手を洗うこと。CDC、WHO でもマスクやうがいより圧倒的に手を洗うことが推薦されているのは研究とデータの質が桁違いだから。ロンドン大学2011年の研究でドアノブや公衆にある手すりを触った。検査者に手を洗ってもらう実験を24回し手に残ったバクテリアの平均値を出した。洗わない。44%。水のみで洗う。23%。石鹸と水で洗う。 8% 通常の石鹸を使った方が効果がありまた別の研究では手を洗う際の水の温度は関係なかったこの他にも研究が多すぎて紹介しきれないわ顔を触るのは手に付着した有害物質が体内に侵入するきっかけになるのそのため頻繁に正しい方法で手を洗い顔を触らないのが最も効果が証明された対策方法よ正しい手の洗い方に関してはジョン・ホプス近大学が動画を出してたから紹介するね1水で手を洗う2手全体を洗えるぐらい 3手のひらと手のひらで洗う4指の間と付け根を洗う5指をロックして絡み合わせて洗う6親指と親指の付け根を洗う7くるくるして洗う8水でよく洗い流す9タオルでよく洗う10タオルで水栓を閉じるせっかく手を洗ったのに水栓レバーを手で触ったらもったいないからね C ランク十分な睡眠をとる運動する健康的な食生活をするうがいをする免疫システムが低下しているときがウイルスに一番感染しやすくなり 危険なの。免疫力は主に栄養状態が悪くなる。睡眠不足、運動不足で低下しやすくなる。例えば、バース大学2018年の論文では、定期的な運動は細菌感染を防いでくれるのが分かってるし、栄養クリニック、世界で最も優れた医療機関の一つでも、睡眠不足はウイルスの感染リスクを上げると言われてるの。参考までに、私はジムに行けなくなったから、自宅でトレーニング、ダンベル、スクワット、HIIT など、週に2、3回してるわ。寝る前3時間前から、ご飯、 禁止で1時間前からスマホ禁止することで睡眠の質も上げてる食べ物は野菜と魚を増やして加工食品は一切禁止にしてるわちなみに強くおすすめしたいのは野菜とフルーツを多めに食べることよ高いんだけどね野菜とフルーツでも豪華が高いからしょうがない野菜はほぼ全てがおすすめなんだけど特にブロッコリーやほうれん草がおすすめドレッシングは少なめにするとか塩とオリーブオイルもしくは酢とオリーブオイルをかけるのがおすすめよ一番健康的だわフルーツはベリー 系がおすすめブルーベリーとか。私は、どう0百均で買える、冷凍のやつが多いかな。ただし、フルーツジュースは健康に見えておいて、ものすごい不健康だから飲まないで。新鮮なフルーツがいつでも一番よ。ランク外、サプリを飲む。ビタミン C など、特定のスーパーフードを食べる。特にアメリカでは、いろんなサプリ会社が、これを飲めば風邪をひかない。これを飲めば美しくなれる。と歌ってるけど、何度も言う。そのほとんどがマーケティング目的。実際には、ほとんどのサプリに効果がない。それどころか、一部は副作用。 サプリよりも新鮮な野菜から栄養分を取ってねただし、一部のサプリは効果があるから、全部じゃないよ。また、最近、納豆の買いだめが起こってるの。確かに、納豆から得られる腸内細菌を増やすことにより、腸の働きが良くなり、免疫力が上がるのが見込める。が、特定の食べ物を変色すると、かえって免疫力が低下する可能性もまたあるの。例えば、今回の善玉菌に関しては、納豆だけではなく、チーズや獣などをバランスよく食べるのが、一番善玉菌が増えていいと言われているから、 買いダメはおすすめしないわいつもより健康的なものを多く買うぐらいのレベルでお買い物してねてか納豆すぐ腐るじゃん買いダメやめなっておまけ今後の最強は早ければ来年の6月にはコロナのワクチンが登場するって言われてるから登場したら受けましょうまた合わせてインフルエンザのワクチンを受けるのもおすすめよちなみに最速で来年の6月出たとしたら人類の歴史の中で最速レベルのスピードよ最後にこの情報はドクタールーシーが提供する知識の補足程度のもの最新の情報。 は厚生労働省や WHO の情報を参考にしてね。